Thank you. こ れ,、ねね、れがもう公園。 あったんですけどだからあの建物の中を歩いてる時にあ、これは壊れてるこれは壊れてないっていうねを突き詰めてみるとものすごい持ち込みの機械が見えたなかなと思ってたのでこれがおびえる本やと思って。こ